もういいかそうだねうんまずは威嚇していくあうんき。大事だねおいああ<笑>おいあっおい人生の紹介だよゲームなー<笑>あそういうことか<笑>まだ始まってないのかあ、ちちゃんがちゃんと予習してじゃないまだ始まってないいろいろ作ったみたいなそうそうそうそうなのすげえそう、このゲームの方が一人で作ったらしいですよすげホーラー好きの方が、えー、いーあ、いーあ、あ、あ、よしドア開けるときにうぅーもう、いるの じゃないけどんお気に入りとか別にそういうんじゃないけどこれは桃子の大事な踏み台なの。